会場にお集まりの皆様、こんばんは千葉県銚子からの黒潮美優です、えー、ファイナルに残していただきましてありがとうございますこのファイナルパレードも当然、えー、全力でレ演出させていただきます、えー、黒潮美優のグループ感を最後まで、えー、楽しんでいただきたいと思いますどうぞご声援よろしくお願い申し上げます の空リッド立・ザ・サン。 いいね。<音楽> の空そんな空を仰ぎているこを生きている心の一輪は神あの日一輪にして一輪になる、これが殺しの美を薄しい世界浮世の空に凛と立つナー 相手を止めたお弟すの鈴木礼。